皆さんこんにちは麻生医療センターだより第4回は病児・病後児保育スズランルームと小児科の外来についてお伝えしますそれでは会委員長にお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まず、はい、病児・病後児保育について詳しく教えてくださいはい、わかりました、えー、まあ子どもさんがですね病気をして療養中や回復期にあった、はい 子どもさんがいて、特に保護者お母さんだと思うんですが、うん、や, やむを得ない事情で、まあ、お家で保育できない場合に、うんまあ、当院に一時的に預かる制度です、うんえー、この麻生医療センターでは麻生、はい、市から委託を受けて平成27年の10月から、うん、病児・病後児保育、えー、名前をスズランルームといいますが、うん、それを開設しました、はい、保育士の資格を持ったスタッフが対応しています えー、そのすずらんルームを利用するにはどうしたらいいんですか基準と言いますか、はいはいえー、まずはあのかかりつけ医の先生の診察を受けてください、うんはい、でそこで病児・病後児保育を利用したい方がいいと判断してもらった場合は、うんえー、診療情報提供書、まあ、いわゆる紹介状ですね、はいうん、それを記載してもらってください、はい、で次に、えー、当院に直接電話で連絡をしていただいて予約をしてください、うんうん 予約は、えー、利用希望日の前日前の日の夕方6時までに行ってください、うんえー、当日の朝からでも空きがあれば受け入れることがありますので当院、えー、に連絡していただければと思いますで預ける際には、えー、診療情報提供書つまり紹介状と、うん、それから利用申請書を提出してください、うん でそこでそれを見たスタッフが申請した内容やお子さんの状態を確認して、えー、病児・病後児保育が利用できるかどうかを最終判断をします定員は今のところ最大2名までですので先着順になることがあります、うんえー、利用する時には印鑑や保険証それから母子手帳を持ってきてください利用料金は、えー、ご覧のようになっています、うん もう一つ、お迎えの時にですね、利用料をお支払いください。利用期間は平日の朝8時から夕方の6時までです、延長はありませんので、お迎えの時間を必ずお守りください、はいえー、生後6か月から小学校6年生までが対象となっております。 そうですねまず朝の指針をしましてあの調子が良ければですねゆっくりの絵本を読んだりなど積み木遊びをしたりなどして遊びますけれどももうやっぱりちょっとどうしてもきついお子さんなどはですねお布団を敷いてもうなるべくゆっくり安静にですね過ごせるように心がけております、うん、そうですねやっぱり最初はどうしてももう初めてっていうところで不安が見られるんですけれども、うん あのやっぱ預けて何回か預けるうちにですねもう預け安心して過ごせるから安心しますっていうところとかどうしても仕事を休めないっていう時にはとても助かりますっていう言葉をいただくことができております。はい 今回は病児・病後児保育、はい、スズランルームについて教えていただきましたがここ麻生医療センターもちろん小児科もありますしす、ねはい、昨年の秋からはこの小児科に特殊外来が開設されたそうですねはい、はい、それについてお話をしようと思います、はい、まずあの当院には小児科で橋山氏が常勤医として勤務しています、はいえー、働くお母さんのためにと橋山先生から申し出があって、うん 一般外来は火曜日以外外なんでですす。が、うん、夕方の6時15分まま来を行っています、うん、特にあの仕事が終わって夕方お子さんを迎えに行ったお母さんがです、ねうん、子どもさんの体調変化に気づいて、うん、今からでも病院に診てもらいたいなと感じられた場合が非常に多いという意見をいただきましたので夕方6時までに受付を済ませていただければ診療を受けていただくことが可能です。 働くお母さん方に大変好評だと聞いています、はい、もう一つ小児科の特殊外来を解説をしました、はい、そのきっかけは熊本地震です、はいえー、熊本地震後国道57号線それから法肥本線が普通になっています、はい、これまで、えー、熊本市内の専門の医療機関を受診されていた特殊疾患をお持ちのお子さん方、はい、これらのお子さん方が今通院困難になっているという意見を ご両親から多くいたただきました、はい、そこで熊本大学の小児科の専門医の先生たちに、うん、当院に来ていただいて昨年平成28年の9月から小児科に特殊外来を開設しています、うん、ペースとしては大体月に12回ぐらいの特殊外来を開設していますので詳しい内容は当院のホームページをご覧になってください。はい 通院できなくなったご家庭から、当院で診療が継続できるようになって、ほっとしたという意見をいただいて、大変喜ばれています。うん、これからもです、ね、あの住民の方々からいただいた貴重な意見を、どんどん取り入れて、より良い麻生医療センターを作り上げていきたいと考えていますので、どうか遠慮なく病院へ要望をお寄せください。はいえー、今回の阿蘇医療センターだよりは 病児・病後児保育と小児科の外来について会員長にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました